皆様、ごきげんよう、ひさめです。キャラクターワンスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月12日。そろそろ、週替わりクエストの追い込み時期ですね。ところで、皆さんは試練の門で、元気玉を使っていると思いますが、だいたい10分くらい余ってしまいますよね。その余った10分を、どう使っていますでしょうか。私の場合、なんとなくですが、マイン細胞を集めに向かうことが多いです。 と言っても、毎回30分間みっちりやるわけではなく、その日の気分によっては10分で終わらせたりしてます。今見ていただいている通り、試練の門はこの構成でいってます。昨日の動画を見ていただいた方はもうお気づきかと思いますが、サポート仲間の構成はバンマの塔に行く時と全く同じです。自分の職業がバトルマスターか魔物使いかの違いだけですね。 今回はなんとなくサソリバチキョウに来ていますがこれもキョウの気分がそうだっただけですサソリバチキョウの討伐数が1000匹を超えたら別のモンスターでマイン細胞を集めていると思いますこの動画の中でサソリバチキョウだけでなくオオクチバシキョウも倒しているのはなんとなく1000匹討伐を意識しているためです今回は30分間みっちりとマイン細胞を集めることができましたので マイン細胞のかけらをマイン細胞に交換して終わろうと思います。この動画では30分で38個集めたように見えてしまいますが、預かり所から15個引き出しているので、実際に今日集めた数は23個です。途中で大口橋今日とか倒しているのが非常に効率悪いはずなので、まあこんなものですね。希少獣と一回戦うだけでもマイン細胞が30個必要になるので、